えこんにちは、黒田和です。今日もごご視聴ありがとうございます。今日はですねシンバルレガートの指の使い方ですね高速になったりとかする時にまあ、うまくできてないとこうレガートがうまくいかないあと、まあ、2ビートみたいになっちゃう人がよくいるんですね13をあんまりこう強調しすぎちゃうとこうト ッ, と ト, ッとトッコトコットッコッココッっていう感じになるので基本的にはよく英語ではこうウォークザと・ザ・ト犬の散歩ね ーーークタトーククシャッツドアシャッツドアっていうふうに教えます裏拍からワンツースリーウォークタドークウォークタドークっていうふうに演奏するのが普通ですねで、えー、ポイントはですねえー、っと最初の1個目これ早くなってくるとみんなありがちなんですけどこのチッチチンチンチチチンチチって言いがちですけどチッチチ ン, チ ン, チンタータタンウォークタドーク ウォークとウォークとドクウォークとクが分離しちゃう人がいるんですけどここが3連打こうイメージ的にはトントトントントントンっていう風に繋がっていくってことは1個目にいかにこうリリースすつも離しちゃう1個目で切って握っちゃったらこれ握ると音は短く切れるのでレガートっていうのはつなげるという意味ですねだから切るんではなく切ったイメージ そうするとやっぱりこう2ビートっぽく聞こえちゃう特にこのタンタタンウォークザドークウォークザドクークじゃなくてウォークザドークウォークザドークっていうふうな音色にしたいでその最初のトーンの時にいかにこう上まで戻すかねでほっとくとでこれ、えー、とバランスポイントは3分の1だからこっからやるとほら 指使わなくてもこのまま弾んで「タンタンタン」ってなるんでしょうそうすると「タンタタン」に対してはちょっと最後の3打目が遅いんですよ、ね、なので「タンタタン」を小指で握る感じまあ正直この2本ともう最初投げる時と小指でこういう感じ こ, の時にここまで膨らんで2個目まではこの最初にこう投げたとこで2個目までは打てて3個目を小指で握る感じでその時にこう押さえつけるんじゃなくてすくってあげる感じ。 とめちゃくちゃゃく速くなる速くなった時にあの広瀬淳二さんって僕大尊敬してる、えー、ドラマなんですがイメージ的にはスティックがずっと平行にずっとこういうふうになるのをここでこう調節すると速くなるよっていうあ確かにそんなことでやっぱりその海外に行って僕はすごくこうその時にこう見てた。 あの今までに感じてた人たちと明らかに違 う, こうジャズのドラマドラミングに対してすごいこう何が違うんだろうと思ってみんなすごいレガート振り上げるんですよ<音声>まあバディ・リッチとか例えば、えー、トニー・ウィリアムスとか他にも、えー、アート・ブレイキーとかフィリーとかもそうですけどビデオを見ると分かるんですけどスティックが当たり前のようにここまではレガートするときね持ち上がるんですよ<音声> でもちろんちっちゃいお店だったりとかするともうすごくコンパクトなお店するんですけど練習するときに高くこう持ち上げる癖をつけておかないとこのスそうバーンバーカバーンバーカバーンってスイングしてる感じ<音楽>わね高橋慎之介君が日本に帰ってきたときにねでその時に僕のラブリーに遊びに来てくれて僕の後支えいてあまりにもレガートのかっこよさが違いすぎて。 すごいスティックこんな振り上げて叩くのにものすごい躍動感があってスイングってこういうことなんだなっていうふうに思ったことがあるんですねなのでこうスティックをこうコンパクトに演奏するのはこう大きく振ってこう演奏しているのが身についてきてからコンパクトにするとちっちゃいながらもこうこう音量がこうちっちゃいながらもこう高さは低くするんだけどその。 いろいろこう手の中でこう体重を乗せたりとかねそういうことでこう同じこう大きいものを表現できるようになるんですけどちっちゃいところで練習してるとよくないんですねだからできるだけこうれん基礎練習っていうのはできるだけこう上から振り上げる練習をするで walk the dogwalk the dog がちゃんとつながってるで、a l k the dogwalk the d o g グ a l k the dogwalk the dogwalk the dogwalk the d o g w a l k the dogwalk the dogwalk the dogwalk the d o g 下にるんですよ肩に当たってこういうこう要はエネルギー感が結局スイングなんですよでこのエネルギーがずっとこう一定でこう回転して続けてるとサックスとこうはその回転に乗っかってフッって音を吹くだけでボーンって音が前に飛んでくんですね。ところがこう、形だけ一緒で やるとサックスが凝って吹いた時にその音が止められてしまう感じがするんですよだからドラムはスイングしてればもういいってよく言われるんだけどスイングさえしてればキメとかはとりあえずいいんですよねでキメとかもさらにスイングしながらできたらさらに最高なんだけど決めをすることによってスイングが止まるんだったらスイングしてる方に重視した方がバンドの他のメンバーにもめちゃくちゃ喜ばれます。他の人が演奏しやすくなるんですねでベースのことをレガートとベースの音をこう裏からタン ウォークザドッグウォークザドッグってこうバーンとんとんとんとんウォークザドッグウォークザドッグって後ろからこう引っ張たくみたいにこうニオでこう引っ叩くってやってあげるとすごいベースもぐっと押されていくしベースとドラムがこうやってこうエネルギーをこう回転してドライブしているとそうするとこうものすごくこう感覚きゃ楽になるあフロントがきゃものすごく楽になるアドリブが取りやすくなるだもうアドリブの音がなくても気持ちいいから。 ポポンンっっっててていいたらンって飛んでくくくくし、しめちゃくちゃゃ楽しくなってくるん、ね。なんかドラムとベースの役割ってスイングするって言われるけどそれがポイントですねなので躍動させるっていうことがすごい大事高く引き上げてこの3つがこうちゃんとこう線でつながってタンタタンってこう一筆でつながっているのが大事だから、えー、っとウォークウォークウォークウォークウォークってならないようにねウォーォーウォー正直こう 一拍目の音って、なんかぼやけててもいいんです。早かったり。二からこう流れていく感じができてたら。もう一のことに関しては、多少こうまばらでも全然平気なんですね。なので、二のタイミングをすごい狙って、二から一にこう流していく感じ、こうつなげていく感じっていうのがすごいレガート。 ええできてしまえばあとはどんなに速くてもこうハイハットの24さえ乗れればどんどんどんどん推進させていけるしめちゃくちゃいいんですよねだからこ の, あの速くなってくるとこのここにこの返ってくるのを抑えがちですけど速くても。 この速くてもここまで引っ張り上げれたらそうすると膨らむんでレガートが速いテンポでもレガートがこう躍動する感じになりやすいですねでわざとこうペタンとへしゃげさせることもあるでそれタイミングずらさなきゃいけないんでめちゃくちゃ難しい話なんですよでシンバルレガートっていうのはこの動きこの動きをとにかくこ う, うまくやるここの流れをきれいにするためにこういろいろやってみるそううなんかこう もうすごくこれぐらいのテンポでも気持ちよくで、ポイントは皆さんよくなりがちですけどこれは僕は大阪さんにも言われたんですけど、えー、とここをみんな動かすですでも僕は関節っていうのは123肩の4つだと思っててで、レガートは2までだからこの手首で持ち上げてここは動かないもんでよほうでど。 大ききいになった時はこうで皆さんそうなんですけどここを動かす人って2がおろそかなってますなのでこうですね1が十1分使えたらそのサポートで2がいく2が十分使えたら3にいくっていう形にしないとみんな3を使って2が全然使えてない 1,2 が固まってたりするんですよだから12だけで出がるここは動かさない レガートトのポイントです必ず1個目ジャンプさせてここを止めないここを下 で, 下で握り込まない上に膨らませて2個目は自動的に落ちるまで待って3個目だけ突くでここは動かさないで2拍目を狙って僕からするとベースのラインベースのラインがあっタイミングはベースの2個目よりもちょっと後ろ通り過ぎた後から狙って。 1拍目にグッてつなげてあげる感じするとレガートがしやすくなるかななと思いますねなのでその結局はこの数値でやってるわけじゃないんですけどより気持ちよくするためにどどこをどうかかすとより気持ちいいいのななみたいなで何も考えずにやってるとずっと同じことやっちゃうのでではなくてより気持ちよくするためには。 まあ、ある程度仮説を立ててこうじゃないかで、まあ、僕も今までそうやってやってきたのでもっと気持ちよくするためにどうするんだろうじゃあ2拍目引っ張ってみようとかレガートこうやってつなげてみようとかちゃんとこうプランを持っていろいろやらないとなかなかうまくならないのでそこら辺をしっかりやってもらうと、えー、レガートはめちゃくちゃレガートよくなると本当にねあのー、他の人がすごいこう気に入ってもらえてドラムってそうなんですけど派手に叩くとお客さん喜ぶんですけど一緒にやってるミュージシャン気持ちよくなかったりするんですよ。 でお客さんの評価とミュージシャンの評価っていうのはやっぱりこう2つあってどっちも高くなきゃいけないんですけどお客さんばっかり評価高くて、えー、ミュージシャンに対して評価がなかったらドラムって、まあ、正直こうミュージシャンに誘われる側の楽器なのでミュージシャンにやっぱり気持ちよがられないと仕事は増えないんですね。なななのででお客さんんんにももちろんアピールをしていいかなきゃいけないんだけだど、でもこう ミュージシャンにに一緒にやってて気持ちいいって思われるのがすす。ごく大事なんですまずそこをすごくやらないといけなくてこのレガートをとにかくかっこよくするっていうのはすごくこう大事なんですねなのでまあ一大命題なので、まあ、これできる限りのことはお話ししましたけど他にもいろいろこう要素はあってあとこう例えばジミー・コブなんかはこうやって押さえつけるタイプのレガートをするんですね特に、えー、モード以降モードのサウンドになるとこのレガートって僕ハッピースイングって呼んでるスイングが。 ハッピーにななるじゃないでですかであのモードみたいな感じになるとこれでやるとちょっとね明るすぎるんですよなので暗い音を使うために押さえつけてこうハッピースイングは僕は回転がこうだと思うんですけどそのダークなスイングは要は押さえつけるスイングはこっちに回転させるんですね。でも こう上でつなげれないと下ではつなげれないので上でつなげる感覚要は手をいっぱい振り上げて練習してからそれからグッと押さえつけて下でつなげる感覚っていうのも身につけていくといいかなと思いますだからライブやってるとうまい人ってどっちも使い分けるの で, でその一部分だけ見てほら押さえつけていいじゃないかとか言わてでもこう上手い人っていうのはちゃんとこう手の中でこうち ゃ, ちゃんと。 一回リリースしててもっと複雑なことやってるんですけど一瞬見た感じに似てるんですけどギュッて握ってないんですよね握った瞬間にパッて一回リリースしてるんですよそれめちゃくちゃ難しいん で, でそれは多分音をイメージしてるとそうなってくるんですけどでまずは最初はやっぱハッピースイングがうまくつながること上に回転するスイング感っていうのがうまくつながることライブに行った時っていうのは、まあ、ある程度音量も気にしなきゃいけないんだけど自分で練習してる時はできる限り大きく叩く 一人で練習してるときは別に迷惑かけるわけじゃないから、大きく叩く、でそれをこうコンパクトに表現できるようにライブでチャレンジするみたいな感じで考えていった方がいいかなと。だからレガートのパターンで組み合わせやってるときよくこうちょ<音楽>っと叩いてやってる人がいますけど、それだとやっぱりこうスイングしないかなって感じ。やっぱり。 最初は大きく叩くっていうのをとにかく重視していただけたらと思います、えー、本日は以上になります今日も最後までご視聴ありがとうございました質問あったら、えー、コメント欄に書いてもらえばできるだけお答えしますし、えー、メルマガ取ってもらって直接、えー、LINE とか、ねえー、で質問してもらえばできる限りお答えしたいと思います、えー、本日は以上になりますご視聴ありがとうございました今日もご視聴ありがとうございました今日の動画が面白かったなとかためになったなっていう方はぜひいいねボタンを押してください、えー、作る時のモチベーションになりますのでよろしくお願いします